へいたたへいもうちょっと行ってね。 み<笑><笑><笑>、ね、んかいたな<笑>ど閉めて<笑><笑>あた坂に行ってそこってやったら転がす<笑>。<笑> 何ののの魚食食食べべべるるるううん、アジととイカ丸ままでっっちもももそらててみてやジカで、うん、ンギラジンちょっと時間かかるあの遊びをもういつでも。 例えば、お月が止まっても大丈夫ですか大丈夫やな、えー、そりゃ良かった見 え, 見えへん、これ見 え, <笑>見えへんわ<笑>見えへん わ, わすごいすごい 優秀やな、しかし。だらだら食べるな、大事やな。なんか大事なやつな、なかなか飲み込まない。お前、なんかもう、あんまり興味なさそうやで。<笑>あら、もう、ほら。もうもらえんよ。一本丸々の方が好きなの。あんどっちかっていうと、イカナゴは、イヌカナゴやったら、ハンギーでもー。すぐ食べる、アジが一番ちょっと時間かかるけど。あと、朝の、朝一は遅い。朝一なの。遅い、食べる。だんだん、一個食べたら、どんどん早くなる。 喉がこれか偉いなー んとどこかかかの誰かさっ<笑>っ た, 違早かった<笑>え、うん、えグラムてうだわあ細く長く タよりもくなななななあ、あ、ああそそそそそうなんそうすごいのいんですううのののの方がしいいいいんんんんだだけはたたたたらら魚魚魚やや、まあ、みにる大きととっほ今だってえっ、ー、と。 750じゃなない、なるかけるえちちちょょょ、違う違ううそう、今のそう<笑>全部で、うん、うんアジアジとととあもっと食べそうやけど毛<笑>が入れるからい手い<笑><笑><れ><笑>が面白いよねちっちゃい手手がっちちちちっっゃゃい、うん、<笑>がいんだどうだ なっいい 湯,、ね、<笑><笑><笑>湯たんぽやな。 どうだ